はい、今日は片鼻呼吸法をご紹介していきますねホットフラッシュをはじめとする高年期症状の改善にとっても効果的な毎日簡単にできる呼吸法なのでぜひ覚えていただけたらと思いますそれではね、一緒にやっていきましょうはい、それでは 人差し指と中指を軽く眉間に当てますねで。親指と薬指を使っていきます。まずは親指で右の鼻を完全に塞いじゃいます。で左の鼻から息を6カウントで吸っていきます。それではいきますね。左の鼻から息を吸って、1、2、3、4、5、6。そしたら薬指で左の鼻を塞いで右の鼻を開けます。右の鼻から6カウントで吐いていきましょう。 123456そしたらそのまま右の鼻から六カウントで吸います123456親指で右の鼻塞いで左の鼻を開けて六カウントで左の鼻から吐きましょう123456これしばらく続けていきますね左の鼻から吸って 右から吐いて右から吸って左から吐いて左から吸って右から吐いて目は閉じても開いてもいいですよ右から吸って。 左から吐いて左から吸って右から吐いて右から吸って左から吐いてはい、そうしたら今度は 左から6カウントですって、右から12カウントで吐いていきます。右から6カウントですって、左から12カウントで吐いていきます。それを繰り返していきますね。ただ、ご自身の無理ない範囲で吐いていただいて構いません。はい、それでは行きましょう。人差し指と中指を眉間に置いて、 まずは親指で右の鼻を塞いで左の鼻を開けますそれでは左の鼻から6カウントで吸って右の鼻から12カウントで吐いていきますねそれでは行きましょう左から吸って薬指で左の鼻を塞いで右の鼻開けて右から12カウントで吐きましょう 左から吸って、左から吐いて、左から吸って、右から吐いて、右から吸って。 左から吐いて左から吸って右から吐いて右から吸って左から吐いて。 あと一ししましょう左から吸って右から吐いて右から吸って左から吐いて。 はい、それではゆっくりと手を離して目を閉じている方はゆっくりと目を開けていきましょうはいいかがだったでしょうかこうやって左右の鼻を交互に使うことによって自律神経の副交感神経と交感神経のバランスが整ってメンタルがとてもリラックスしてきますそして脳も右脳と左脳にしっかりと呼吸が入ることによって意識もしっかりして集中力もアップします ホットフラッシュや更年期症状、とってもね良くなっていくので、毎朝、もしくは仕事の合間、お昼休み、休憩時間などに、ぜひやってみてください。はい、こちらのチャンネルでは、更年期前後の女性たちが抱える体のお悩みを解決する、運動苦手な方でも簡単にできるストレッチ、マッサージ、エクササイズ、そして、 尿漏れ改善にもとても効果的な骨盤底筋呼吸をご紹介しています。もしよかったら、いいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。更年期症状は、毎日の小さな習慣作りで絶対治ります。更年期という10年間を楽しく、女性らしく、しなやかに生きていきましょう。それでは、また。